あれですね。うん、何から喋りますか。何から喋る。うん、ええー、あれもファレタ受け取りましたよ。あのね、えー、先週 か,、あのー、先週か言いましたけど、先週言ったあの韓国の、ねうん、方の、えー、手紙ね、えー、本読に渡しましたよ。読んでみたんですけど、うん、あのー、なんかもう最初の第一印象字綺麗すぎて聞きました。 聞いちゃったよ<笑>聞いちゃった感動とかにしてるいやむちゃくちゃ字綺麗な方なんですよんすごいだって上陸作戦きっかけで日本語勉強して書くのだって大変だろうに、うん、こんな綺麗に書けるんだなそうねー、うん、いやー俺なんかよりも全然字が綺麗だなと思う も, もちろんってなんだよ、うん、もちろんってなんだよもちろん珍しいまあまあでも素晴らしいね愛情をね、えー、いただきまして今からスタートです<笑><笑> <笑>申し訳ない<笑>押してませんでしたもんねどん<笑>、はい、ぐだったんだろうな、ね、分かんないでしょうけれども2分じゃあプラス2分でなるほど、はい、考えていきたいんですけれどもまあそうやってね、うんえー、いろんな方々からこれね、えー、応援していただいているこの場